皆さん、こんにちは。小木弁士です、うん。今日は、非デカリキュラムという言葉について考えてみましょう。非、うん、デカリキュラムというのは、非デ隠されたカリキュラム、過程ということになります。家、う、庭、ん、というのは、あの、教えるカリキュラムですから、教則であるとか、教えるその内容というのは、うん そうした意味の言葉ですよねで。このヒデンカリキュラムというのはどういった時に使われる言葉なのかというと、学校であるとか、あるいはその家庭の中でいろんな教育を行う際、カリキュラムに書かれている内容を伝えるだけではなくて、実は、 多くの人たちが意識してないけれども、隠されたカリキュラムに沿って、私たちは教育を受けていくのではないかということを考え直すためのものなんですね。この秘伝カリキュラムというのが、日本で特に使われたのは、90年代頃、男女混合名簿にしようというような、そうした運動があった時の頃です。今、あの、皆さんが通っている学校、あるいは皆さんが通っていた学校、 あるいは皆さんの家族や知り合いなどが通っている学校というのは男女混合名簿になっていますかそれとも男女別名簿になっているでしょうかもともと日本では90年代以前、 男女別名簿というのがとても多かったんですね。つまり、男性を i ェイ順に読んで、次に女性を i ェイ順に読むというような格好になる。男性の名簿と女性の名簿が分かれていて、それらを順番に読むということになるんです。で、例えば入学式とかいろんなセレモニーの場所でも、男子が座る場所、女子が座る場所というのが大まかに分けられていて、そして何をするても、じゃあ次は男子誰々、じゃあ次は女子誰誰々というようなことが、えー、繰り返し確認されると。 いうことになるわけですね。つまり、様々ままな場面において、分ける教育、区別する教育というものが浸透していくというようなことが起こるわけです。こうした名簿一つ、目くじら立てることないじゃないかって思われる方もいるかもしれません。しかし、こうした名簿を作ることによって、場面場面によって男女を分けて教育をするということを行うということを、ゼとする。 そして、必要がない場面においても、男女を分けるということを強調するということが起きるわけです。例えば、被害であるとか、あるいは身体測定であるとか、あるいはプライバシーの配慮であるとか、いろんな場面において、男女というものについての認識が必要になることも場合によっては起こります。でも、それは全体の中でごくわずかなはずです。しかしながら、日常的な場面で、じゃあ次は男子、何々というような仕方で、その人のジェンダーというものを繰り返し意識づけを行うことがどこまで必要だろうか、ということを考えなくてはいけないわけですね。 つまり、この男女別名簿というものが、人々のジェンダー意識というものを誰も意識しないような仕方で構築していく、作り上げていくという、そういった役割を果たしているということがわかるわけです。 こうした比ンカリキュラムというのは今でも学校あるいは家庭教育の様々な場面に存在しています。私が取り組んでいる問題としては学校校則。学校校則は一つの比劇カリキュラムとしてこういったメッセージを伝えています。男と女というのは別の振る舞いをするものなんだというメッセージです。例えば学校校則では男子と女子とで認められている髪型というものが違います。また認められている服装も違うわけです。体操の時の服装であるとか、あるいは水泳の時の服装だけではなくて なな制服の着こなし方方であるとか振る舞い方そうしたものがいちいち違うような仕方で区別つけられているわけですね。そうしたようなものがあると、一, 一つの秘伝カリキュラムとして、男性と女性は別の存在であり、別の振る舞いが求められるのだということを学校側が教えているということになるわけです。ジェンダーに関わらず、さまざまな秘伝カリキュラムは存在します。そのうちの一つというものが、上が決めたことには逆ら う, ような。 というような比率にリキュラムです。どういうことかというと、学校の拘束、全国の拘束を調べているんですけれども、学校拘束の改変要件があるところがとても少ないんですね。つまり、拘束をどのようにすれば変えることができるのかということが書かれていないです。この国は民主主義社会で、議会制民主主義というルールの下でやっています。議会制民主主義ですから、選挙で多数を取った人を議会に送って、その議会の中で法律を作ってルールを決めるという手続きが書かれています。なので、 どこまで変えられるかは別として、選挙、あるいは議会、こうしたような場面でしっかりと議論を重ねていくことによって、法律は変えられるということを私たち知っているわけですね。ところが学校法則については、どのようにすれば変えられるのかというのが定められていないところが多いんです。 場合によっては、生徒総会で何分の1の承認を得れば校則を変えられるであるとか、あるいはその校長先生が決めるというようなことを明記しているようなところもあります。しかし、概むねそうした学校校則の改変要件が書かれておらず、学校側が一方的に変えるということが行われていて、それに対して理不尽な問題だ変えたいと思ったとしても、どう変えればいいのかというのが書かれてない。なぜならば、生徒たちが変えたいと思って変えられるということが埋め込まれていないからなんです。想定されていないんですね。 そういったようなその法則のもとで成長すると、当然、ルールには従うものだ。理不尽にはなれるものだ。上には逆らわないものだ。というような、そうしたようなものを学んでしまうところがあります。 学校というのは民主主義のための入り口であり、そして今は試験者教育をしましょうというようなことを言っているわけですね。一方で、試験者教育として政治発言を適切にできるようにしましょうと言いながら、政治活動に参加するのをやめましょうとか、皇族はとりあえず守りましょうというような仕方で、様々な従順さというものを育てているというところがあるわけです。 このように様々な非隣カリ会議クレームというのはジェンダー意識だけではなくて権力との付き合い方であるとか社会運動との接し方であるとか日常の様々なコミュニケーションに至るまで様々なメッセージというものを私たちの中に起こり続けてきたものです。今でも様々な法則や様々な仕組みというものがいろいろな非隣カリ会議クレームというものを残している。 なので、私たちの日常の中でどんな非電解決があるのか。実は学校以外にも家庭あるいは様々な職場、あるいは街の中にどういった隠されたメッセージが染み込まされているのかということも考えることが必要でしょう。することに日常的に使われているカメラマンというような言い方。こういったものに対している非電メッセージはそこに何かしらないのか。そのメッセージというのはやっぱりマン、男性というものが一般的に職業につく前提であって、女性はまあ、 二流であるとか、あるいは想定されていない労働者だというふうにされてしまってはいないか、うん、そのようなことを考えていくということも重要になるわけですね。何が隠されたメッセージになっているのか、何が隠されたカリキュラムになっているのか、そのようなものを読み解くという力も様々なところで身につけていくと、自分にかかる理不尽というものを解消していく、跳ね抜けていく、そうした力の大きなる一歩になってくれると思います。うん、ご視聴ありがとうございました。うん